どうもです。今日はこのゴジラ麻婆豆腐の素とというものをゲットしたんで作ってみようかなと思いますこれが東京の島大島ゴジラ麻婆豆腐の素とというタイトルでございます84年のゴジラも確かそのゴジラがその確か三原山あれかな にそのまま落ちてここで一回封印されてで89年のビオランテでまた噴火してよみがえってきたっていう、えー、設定だったんでなんでなんか大島とゴジラがコラボしたって感じのやつなんですね用意するものがすごいシンプルすぎてちょっと驚きました本当に豆腐とネギとラー油だけで OK みたいです そこら辺の麻婆豆腐と比べてだいぶあのお値段がしたんであのー、大島の唐辛子と大島の塩とこのゴジラのパッケージにお金を払ったということにしておきましょうはいちゃんと2021って書いてある<笑>はい、えー、まずはこの崩れた絹豆腐ですね30円ぐらいだったんで す, すごいお得ですなんで もうこれを麻婆豆腐に使うことにしましたでなんかあのー、豆腐って結構お湯で茹でるといいらしいって感じだったんでなんか昔から麻婆豆腐作る時はお湯で一回こう沸かしてやってますネギはなんかあのー、いっぱい使おうかなと思いますなんであ半分ぐらいでいいかな半分ぐらいでしょう であのー、よくやるのがこう横にこうこういっぱい切り切り込みをはい豆腐もそろそろいい感じにえっ、ー、とー あったまったと思うのでそろそろやめようかな終わりピちょっと開封口あるんですけれどもちょっと僕はあのこの箱を保管したいがゆえにちょっと後ろから開けさせていただきますちょっとよくあのお菓子食玩とか買ってる人はよくわかると思うんですけれどもコレクターの皆さん上のところから開けるとそうだねちょっとなんかこう箱を現存させることができないので あの下から取りました。はい、中のパウチですね。なんかやっぱ、バーニングゴジラなだけあって、めっちゃ辛そうですね。ビゴジじゃないってところが、ちょっと狙いなんですかね。やっぱ、辛さをアピールしてるところなんですかねよし、いけます。 マグマがはいじゃあ入れますこれを入れますもう片栗粉とか入れなくていいのにねもうすでにとろみがある状態なんでこれに豆腐を入れれば完成っていうなんてなんて簡単な調理法なの 手抜きの手抜き麻婆豆腐でございます。よし、ファイアー。 はいではできたのでちっ沿 っ, っ, っていこうと思います。なんか辛そうだな。辛そう。よし。あのお好みでまたラー油をまたちょっとちょっと多めに。 これ一回もそういえばあの油使ってない の, のいいのかなはい完成でーす<ス>はいただきますうんういわ辛っああ辛っちょっと待って うん辛いね辛いあでもそんなになんだろうこうずっと残る痛さはないですねこれは、うん、意外とマイルドかも待って錯覚なのかなうんあいけるかもうん 辛いけど、うんあのバーニングゴジラぐらいのなんかもうメルトダウンしそうなやばいものなのかなと思ってましたが全然、ね、これはいけそうですうん<笑>このバーニングゴジラパッケージの麻婆豆腐を作ってみました カレーとタバスコも確か売ってたので、あのー、ちょっと次回トライしてみようかなと思います。ちなみにこれ500 500円でした500円プラス30円の豆腐に、えー、安売り60円で買ったネギとラー油を使っただけなので、うん、これだけがちょっと高かったですが、気になった方はこれトライしてみてはいかがでしょうか。 そんな辛くないです。うん、いけますこれは。はい、ってことで以上となります。ありがとうございました。